熟考の末、ついに買ってしまいました。iPhone14 Pro です。カメラの手ぶれと暗闇撮影に、ずーっと悩まされ続け、いいデバイスが見つからなかった数ヶ月。携帯性と映像品質を求め、買い替えではなく買い足しで、会社の経費で購入いたしました。データ移行はしません。基本的に撮影専用デバイスです。いい紫だ。 21世紀資本主義の宗教の輝き。エロゲーの R18 タペストリーが部屋に飾ってあって、映り込みが怖いのでとっとと飛ばしちゃいますね。12になったあたりから、基本的に iPhone は壊れなくなりましたが、それでも怖いので保護フィルムは買います。iPhone のレビューとか、YouTube の定番コンテンツだからな。 このチャンネルではいちいち紹介しないぜ。この保護フィルム、面白いですよね。固定してから貼れます。なお結局、気泡が入って、剥がして貼り直す羽目になった模様。Android と比べて、性能と価格のバランスにおいては、もう iPhone の優位性はない。そして、Mac ユーザーではない私にとって、撮影データの移行も、謎のエラーが起こりやすく、決して楽な作業ではない。でも私は iPhone を買う。今思い返せばカメラ専用機なんだから、 android でもよかったけどそして貼り直しであるまあ位置が完璧に揃った状態で3割がすでにくっついてると思えば楽だがまあ今回の動画はですね無貢献の講師ですよなんだこの密輸ドラッグやめてくださいスマホケースの音量電源ボタンをカスタムするだけのアイテムです公式サイトの Apple 純正アクセサリーでよかったんですがなんか割高だったので Amazon で適当なのを買いました 私物の13プロにおいてカメラレンズの保護をサボっていたら外周が傷だらけになったので保護しておきますというわけで忙しくて片付いてないガレージを適当に歩きながら撮ります手ぶれが全然違いますね14でのアクションモード起動時明るさが足りませんと出まくるのが気がかりだけどなお編集時は東京に行って4台くらい乗ってきた後なのでまた片付けが遅れますもう無理だろ そんな東京の深夜に撮ってきた動画なのですが、これシネマキックモードのライトなしだっけずーっとピンと合わないしくらい。謎の点滅も起こっているし、これ暗闇での動画撮影ダメか ?15 万円くらい払ったけど、これ失敗したかもしれませんな。後付けライトがいりそうだな。フラッシュなしはお話にならない。 手ブレ補正は最高だけど、闇の中での画質向上は感じないし、うーん、スマホジンバル削減にはなったが、量からやめろ。というわけで東京で撮ってきた動画の、チラ見せという形で撮影ですと、手ブレ補正は完璧に効いてるけど、別に高画質っていうほどではない。これが14プロの実態か。思ってた以上に微妙だよな。 静止画画はいいのかもしれんが、動画メインだとなぁこれは、っきり映ってる。昼間に撮る分には問題ないけど、私基本的に、夜間に外出するのよ。ちなみにこのボクスター、かなりサーキット走り込んでる仕様でして、個人様から借りてます。外装ボロボロなのは、クラッシュしてるからだろうな。ぼやけるんだよなぁ。拡大すると、アクションモードで広角にすると、 画面上部に、明るさが足りませんって表示されるんだよ。じゃあアクションモード切ると、手ぶれ補正と画質の点で、13との違いがなくなる。いやこの手ぶれた分、アクションモード切って撮ってるわ。うーん、これは失敗したかな。とりあえず、むっちゃ明るい後付けライトがないか探してみるか。というわけでですね、大した設定項目はないけど、うまいこと言ってないという現状報告です。ピントガ合はなくなりました。ゴミアン。手ぶれ補正すると、明るさ不足表示が出て画質がゴミか。 この問題、致命的よ、というわけで、多分お買い物を失敗したよという話でした。まず明るさ不足解消を試みます。というわけで以上です。